ジャン君のトイレの頻度はまあ少し減ってきてると感じます。えー はいおはようございます。 気持ちいいな、うん、どうはーい、どうしたはいなははい、たあ、届かねポンちゃんにね足に折られちゃってるからね前進めでなっ うんえー、ーーいこれをかぶのはダメだからね、うん、んんんん、ち、えと、ー、もうちょっっ、えー、<笑>この線から離れてください。<笑> あっここにあった。 こあ、でもそれを噛んじゃうとお腹に毛が入っちゃうから<笑>じゃあこれこっちの方が新しいんだそうだねその毛を取れば引きだよ今はこれでいいですで はい。 うん、おいンンンあんかの上で温っまっている二人ですそして、そろそろ日差しが 終わるかじななゃった、ねうんくん、ねねねね、のトイレの頻度はまあ少し減ってきてると感じます。 えー、何度も何度も言ってっていうようなことにはなってないようですね。はい。ポンちゃんも、ジャン君も、ちょっとこれは覚えんジャン君も、ポンちゃんも、このヒーターの近くに来ています。目の前までは逆に暑いのかな。 ちょうどいいぐらいみたいですねこの離れ加減にはね大活躍中です